ちょっと見どころである旗の方を披露させていただきたいと思います。えー、では、 準備の方も整ってあるので、皆さんよろしくお願いします。<音声><音声>